お花紙で作る特大の梅の花ですとても大きいので簡単に作ることができ華やかですまずおしべを作りましょう黄色のお花紙を半分に切ります2枚重ねにして蛇腹に折っていきましょう それを半分に切って、そのうちの一つを真ん中で折ります。折り目の反対側に、深さ十5ミリくらいの切り込みを細かく入れたら、広げて真ん中をホッチキスで留めます。二枚重ねになっているお花紙を開いていきます。指先が滑りやすいときは、ハンドクリームなどをつけてください。 破れないように気をつけながら、しっかり根元まで開きます。紙の表面をよく見て、つるつる光沢がある方を上にしておき、真ん中をぎゅっと押さえます。次に花びらを作ります。赤いお花紙を2枚重ねにして、6等分の蛇腹折りにします。 蛇腹折り型紙を作りそれに挟んで折ると簡単でたくさん作るのに便利です真ん中で折って輪になっていない方から角を丸く切り落とし花びらの形にします開いて真ん中をホッチキスで留めたらあとはおしべを作った時と同じようにして開いていきます 最後に真ん中を指で押さえ、花びらを整えます。中心に液体塗りをつけ、おしべを貼り付けると、八重咲きの梅の花の出来上がりです。少し面倒ですが、つぼみも作っておきましょう。 つながっている花びらの根元を1枚ずつ裂いて切り離しておきます。スティック糊を使って花びらと花びらが重なるように貼り合わせていきましょう。 内側の花びらを貼り合わせたら外側の花びらも貼り合わせますこれでつぼみができました 松や竹白い梅の花も作って飾るとお正月らしいおめでたい感じの飾りになります。